はい。皆様、お, お聞きを。週名をお待ちします。週名よりでお待たせしました。さて、本来はお披露目の動画をプロデュースするつもりはなかっただのですが、最近はリアリティでもうフォロワーが100人に達成しましたので、連行では ずーっと通じてございますものの、このようなものについて、今回は新しいガジュアルコーデをお披露目させていただきます。ということで、皆様の応援で心よりお礼申し上げます。誠にありがとうございます。<笑>はい それでは、早速、行きますよ。せーのじゃじゃーんヨーロッパフード 2A のブラウズでございます。VR のデザインで、めちゃ高きな雰囲気があるように、思いますよ。さらに、ブラウズのロゴは、 歴史人物っぽいキャラのようでございますので、随分懐かし気がします。あと、個人的に、フラルを仕方に揺れる瞬間がございまして、リアリの場合は、このような仕方でございます。ただ、ちょっとスカート短いですけれども、<笑>まあ、 いや。ちなみに、このコーデを切るときに、丸メガネをかけると、結構、難しい感じでございますわ。ということで、そもそもダブシは、わたぶは、もともと、わよせ中継、y ユーチューバーでございますので、この、上品なクラウズを切ると、わぁ。 私越しにめちゃ似合いではないかと思います。ちなみに、このコーディーをアイドル一緒として、チャット用しても問題なしでございますわ。はい。以上、新しいカジュアルコーデーのお披露めでございました。はい。皆様は、 いい方、思われますでしょうかもしよろしければ、コメント欄で、ごォーなど、教えいただきましたら、嬉しゅうございます。ご経ん誠にありがとうございます。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。今月の15日に、VTuberPressed で、t w i t の日常ツイートに関する解説動画を見たたびでは、日常ツイートの 重要性を承知いたしましたので、今後は、次だって発動の方向性ばかりではなく、事情、人も語れることになります。な<笑>お、リチュ b ーーの話や、知的なトピックの他に、フォードトや、動画プロジェクト経営など、面白いトピックもリで、次ダって、 参加しておいますので、そもそもお互りに楽しく交流するように、よろしくお願いいたします。